こんにちは今日は7月の10日、ここは JR 東日本、もう言わなくても分かりますかね、上野駅です。上野駅のね、親父の製麺所っていう名前に今変わりましたけど、このうどん屋さん美味しいですよ。まあ、他に田畑秋葉原にもありますけど、本当美味しいんで行ってみてください。岩倉時代にね、私、高校でこれ流行らせましたよ。今回の目的地は福島です。東北新幹線のちょっと早い列車、山ま高校号。これで福島までおよそ1時間だったかな。 最新の新幹線でコンセントもついていましてパソコンで少々仕事しながら行きたいと思います行った先今日は温泉旅行です私もトップレベルで好きな温泉宿皆さんに滑川温泉福島屋をご紹介したいと思います撮影の許可なども取り付けてあります温泉もいろいろ取らせてもらえるようですただしあくまあ、でも許可を取ったのだということだけはお伝えしておきますすぐに福島に着きました7月ですけれどそんなに暑くありませんむしろちょっとスースーするぐらいです 福島駅の新幹線口、なかなか立派な風景。目の前にある伊藤洋華堂にまずは向かいます。なぜなら、今日泊まるこの福島屋さん、ここがですね、自炊宿というのをやっておりまして、あの今回私は素泊まりで自炊をさせていただくからなんですね。食材を買い込んで、1日に5本、ごくわずかな本数の、えー、これはね、えー、とね大羽本線、山形新幹線も通っている路線なんですが、新幹線はこれから目的の峠という駅に泊まりません。すごい名前ですよね、峠駅。 ちっちゃい時から私も知っていましたが初めて高校時代降りたときは感動したものです今回が人生で3度目の来訪何回降りてもここは楽しいところです新幹線が山の深いところを分け入っていきますここからトヨタのハイエースだったかなあのマニュアルなんですよものすごく急な坂をですね、えー、運んでいただきますあの宿の方にちゃんと連絡をしておけば予約の時に何時の列車で行くといえば、えー、結構遠い困難な道のりなんですけれどちゃんと無料で送迎をしていただけます ここが滑川温泉、福島屋。実は建物はなんとですね、江戸時代に建てられた建物らしいんですね。もちろん増築部分もあります。ここは電波は通じません。まあ、私はソフトバンク系列なので通じないんですが、au が通じるみたい。心配はいりません。あの電話はできませんけど、wifi が備わっています。宿の裏にはこんな風に川が流れています。前川という川です。滝があってね、部屋の中に滝の音が響いてきます。 なかなか素晴らしい眺め、そこに滑川発電所と書いてありますが、これは東芝が建てたこの旅館のための発電所です。水力発電を使っていて、最大出力は 18kW、一般家庭約7軒分、いろいろ書いてありますが、ここまではもうインフラがほとんど通っておりませんので、えつまりここで自家発電をしているってわけですね、すごいですよね。えあとからちょっとですね坂を下って歩いて、まあ、5分ぐらいのところにある光景です。もうまさに見るもこれぞ大自然、すごいところ。 滝がまるで吹き割れの滝のごとくですねあの立派な眺めですけれどあまり別に有名な観光地というわけではありませんがここの渓谷巡りもとても楽しいです見ていただくと分かるんですがこんな感じで普通に崖っぷちのところまで行けますんでねちょっと怖いですけれども逆にこんなス類ある味わいもなかなかできるものではありませんまあ良い子は真似しないでねということですがえこの入り口のすぐ脇にあるこの部分がですね新しく建てたところなんですけど今から入りますけどね こっちはもう江戸時代かららのの建物をそのまま使ってるらしいですよ、まあ、もちろん改修とかあちこちしてあってかなり綺麗なんですけど日本人を守る会これ東北とかに行くとね結構あるんですがこれに加盟してる温泉はねどこも外れがありません本当に素晴らしいですよちなみに本日の気温ですがもう普通に20度はおろか10度台前半とかなんじゃないかなめちゃくちゃ寒い特にこの日はね寒かったと宿の方もおっしゃってましたけどね 列車の時間あ1日6本ありますねこんなふうに、ね、本数が少ないですから時刻表が貼ってあるのも田舎のなんか雰囲気が増しますもともと自炊それから相部屋ではないですけれど割と簡素な仕切りまあ、簡素って言ってもちゃんと、ね、仕切ってあるんですがそういう感じの部屋のタイプが多くてですねそこは1泊2700円から湯治プランということになっていますもともと成分が濃いから湯治ヤードとして使われているんですね 今回私は普通の部屋を予約しましたが新しい方と古い方どっちがいいですかと言われて古い方でお願いします一泊一人4500円素泊まりです安いもんですね女性用の大浴場が一つありますが他の大浴場と露天風呂岩風呂はほぼ混浴です時間を区切って女性専用になる時間もあります温泉水はすべてかけ流しで加水加温は一切行っていません お湯がたくさんいいものが出て、そしてそれを薄めるのがもったいないほどいいお湯であるから、加水もしていないというわけです。これは本当にいい温泉だとこのように書くことが多いのです。廊下の雰囲気はこんな感じ。部屋はふすまです。ちゃんと鍵もかかりますけどね。中はこんな感じの広さ。ここもね、多分江戸時代の部屋なんじゃないですかね。多分そうだと思うんですよ。同じ建物ですから。こんなふうにふかふかの布団が敷いてあります。窓を開けますと、さっきの。 滝がこの裏に見えますす二二重重の、のの窓ですね滝音が部屋の中に飛び込んできてこれ自体もわびさびわびさびというのかないい雰囲気ですがこれですねあの今回はですね、貸し切り風呂を皆さんにご紹介させていただきます貸し切り風呂は無料で利用することができますヒノキ風呂時間帯によって予約をして貸し切りで利用させていただくんですが 撮影機器、えー、これの持ち込みは現金となっておりまして、今回は撮影ということでね、あのいろいろとお願いをして、特別にお許しをいただいています。こんな感じですよ、いきなり私が入ってるのを見てもね、皆さんもちょっと見て不愉快に思われないでいただきたいなと思うんですが、いい濁り湯ですよね、白く濁っていて、えー、硫酸の成分が強く溶け、まあ、いわゆる温泉の香りみたいなものがします。本当にね、ここの温泉は素晴らしいと思いますよ。外の湯風呂はもっとすごい、あとで写真をご覧に入れるでしょうけれど、 なんか温泉っていうイメージそのものですよね、もう夕方結構遅くて今、6時ぐらいになっちゃってますんで、こんな風に暗いですが、それでもこの雰囲気の良さは、皆さんにお伝えすることができているものと思います。いや本当ね、お湯の匂いもいいし、色も雰囲気もいいですし、ちょっとなんか緑がかってるように見えますけどね、えそれから成分もよく、温度はちょっと暑いかもしれませんが、でも私でも入れるぐらいの暑さです。まあ、私もも結構ね暑いの苦手だからどこでで入っちゃうんですが 本当にここはねえこんなにいい温泉こんなにいい雰囲気の山の中をね、コストだって運営するのにかかるだろうにしかもタラで迎えに来てくれてこんなに安い値段で泊まれちゃっていいのってぐらいねここはいい旅館ですよ早めにちゃんと予約すれば今回はねちょっと夕食の予約できないあの時間ギリギリだということだったんで、えー、そのためにあのー、自炊プランにさせていただいたんですけど早めに予約すれば米沢牛の夕飯などをご用意していただけるそうです 夜の雰囲気もとても素晴らしいですが、これからですね、今度、その当時プランの部屋、まあ、当時部屋というのがありまして、こんな感じの障子でですね、仕切られた個室に泊まることができ、でそちらは1泊2700円からというもう超破格でね、私も今まで2度も利用させていただいたんですが、これもまた自由に使える調理場、さっき買ってきました、伊藤洋華堂で買った豚こま切れ肉です。価値ある500円、これで500円って安いですよね。 それから他にはですねまな板とか、えー、包丁もありますんでそれで切ってえっ、ー、と油とかお醤油とかをあのー、塩とかねそういう調味料みたいなものはないんですけどねそれだけがだからなくても作れるような料理を準備しておくといいと思いますがこんな感じのものを持ってきてそしてまあ今はじゃがいもの皮をむいてるのかな包丁なんてね正直久々に握りましたよ前に握ったのいつかなあもう全然記憶にないぐらいですね うちで簡単な料理することも前はあったんですが最近は忙しくて、えー、仕事ばっかりです家族に大体作ってもらってしまうことが多いですねこれにんじんまあ見りゃわかるかそんなのは、まあ、何を作ってるのかだんだんそのうち想像はつくと思いますけどちょっとねやっぱり寒い7月ですが水も山の中で冷たくて、えー、スースクッキー空気が入ってきますのでねこの格好しててもね手がかじかんできます逆に珍しい体験ですよねちなみにここですが あこれガスね、あのガスの自動販売機入れて火をつけるとこれでね、あのー、10分間使うことができるんですで今言いかけましたがこの宿ですけれど冬の時期は基本的にやっていないそうですでただ留守番の人はいるんだそうで冬の山をね本当に冬の山です素人はもう全く歩けない山ですけれどえ頑張って歩いてこの宿にたどり着いた方は料理などは出ませんが一応温泉に入って泊まるということはできるようになっているんだそうですね どういう人が行くんだろうと思ったら本当にもうなななんんかだろうな雪山を突破する技術のある人みたいいなそういう人たちがねここを目指して行くんだそうですでじゃあ冬の間この宿の人はどうやって生活してるんですかと聞いたらなんとまだ道がちゃんと通れるうちに食べ物などなるべくどんどん送 り, 送り込んで穴熊がごとくこの中の備蓄した食べ物で冬を越すんだそうです、まあ、あとは天気のいい時にねあの頑張って持ってったりするらしいんですけどさてこちら 島駅の伊東洋華堂からまた買いました円盤餃子セット前にここへ来た時もねこれ買って使ったんですけど今回もまた油がありませんでしたのでさあうまく焼けるでしょうかちょっと自信がありませんこれでしばらく蒸し焼きにします今回作っていた料理はカレーライスでした ご飯は今回は炊いていませんまああの福島駅の洋菓堂にね1回分にちょうどいいような量のご飯も確か売ってたと思います 500g とか売ってたと思いますけどねでもそれではなくえ砂糖のご飯みたいなものを用意しましたカレーもじっくり煮込みましたこれは本当に美味しそうな匂いがします今日お昼もちゃんと食べませんでしたのであのさっきのうどんだけですからね作っていてもああいい匂いだ美味しそうだといい、ね、よだれが口の中 で, ですねたくさん出てきますできましたこれです 部屋の布団の脇にです、ね、バスタオルを敷いてできたカレーこれ一人で食べるのちょっと多かったですけどねえだから翌日の朝も食べましたがそれから円盤餃子高級なインドカレーみたいなやつと同じ感覚でお玉ですくいそれをここに載せて食べますちょっと失敗してですねあのお玉が2つになっちゃったんですけどこれですねちょっとまだ赤がないですけどいやほんと味しかったですよこれ あとは私が幸せそうにここでこれを食べる様子ご覧になってください青春18切符の旅とかねあの山形方面に出かけるときにやっぱりここ結構通るんですよあの奥羽本線の福島と米沢の間でそしてで鉄道マニアとしてはこの区間をただあの乗ってるだけ板谷峠っていうところをね、あの通って渡るだけでも楽しい区間ですしそしてこの宿は安いでしょで食費もスーパーで買ってきたものを自分で調理できるからそんなにはかからないし いや、本当にここね、公主ともに優れた最高の旅館だと思いますのでね、あの、覚えておいて損はないと思います。当時プラン2700円、こういう普通の部屋でも4500円、雰囲気満点、お湯は良い、本当に素晴らしいところです。自分で作った料理をですね、食べるという、普段ではもうなかなかなんか、逆に帰ってしないような経験もまたさせてもらうこともできます。ちなみに奥で、これですね、暖房がついてますけれども、 もう寒 す, ぎ寒すぎまして本日7月10日暖房をガンガンかけていますまあ、かければさすがに暖かいですけどねガンガンというほどでもちょっと弱めにつけましたこれで食べ終わった後、もう一度温泉に入りました翌朝も入ったんですがあのね、大浴場が、えー、夜は濁ってたんですけど翌朝になるとあのお湯を全部張り替えて透明なお湯になってましたね 何日もずっとお湯をもちろん源泉かけ流し汚くはありませんが溜めておくと濁ったお湯になるようですそれでは今回はだいたいこんなところ翌日はまた別の福島市内にある飯坂温泉をご紹介しますお楽しみいただけましたら幸いですありがとうございました